さあ、私たちのデートを始めましょう。 そ っ, くりってこといざよいミックねまさか彼女が精霊だったなんてまあ名前くらいはねあとは CM やドラマの主題歌なんかで曲もいくつかデビューは今からおよそ半年前菊間役とさあ言われる美声と 圧倒的な歌唱力で驚異的なヒット曲を連発するもテレビや雑誌などには一切姿を現さない謎のアイドルってこういうのもアイドルって言うのかしらね精霊がアイドルしかも最低でも半年以上前からこっちの世界に溶け込んで生活してたっていうのこんな活動をしながらフ<笑>くるみなんて目じゃないわね 地については心当たりがあるわレー例年説明をああこれは昨日のミクの精神状態を表したものだよご覧の通り君の姿を見た瞬間に氷点下に落ちたしかしちょうど AST が現れた時から急上昇して飛び打ち折り紙に触れた瞬間に最高値に達していたミクのファンの情報によると彼女は大の男嫌いで 個人ライブも女性限定の入場になっているしかも噂によるとライブ後お気に入りの女性ファンをお持ち帰りしてそうつまり伊沢酔いミは女の子大好きないわゆる揺りっ子である可能性があるわ。 私が何の考えもなくそんなことを言うと思ってるの対策くらい考えてあるわカンナズキ大丈夫、怖くありませんよ最初は少し足元がスースーするかもしれませんが何、そのうち快感に変わります先輩が言うのですから間違いありません少年よ、スカートを履け 新しい旅路の始まりです。心の扉を開いてください。だんだんと肌に馴染んできます。それはそれで。 あまり深みにはめないでちょうだい。 コンタクトするとき、絶対バレないようにね。